動画を止める準備をして、動画を止めて、これをはっきり覚えてください。もう一度、動画を止める準備をしてください。 これも止めてはっきり覚えてください<音楽>この画面は前の画面で見たことをしっかり学んだ後自信がついた方だけに見てもらいたいと思います この単語の英語の発音をよく聞いてみると、この文字の発音を押し計ることができたと思います。スポーツ、スポーツ、スポーツ、スポーツ。スポーツスタイル Style, style, style, da, da, da. style, scuff, scuff, scuff, scuff, scuff.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 この文字は Z だけではなく J の音もあります。こちらは空気を多く出しながら発音し、そしてこちらはできるだけ空気を出さず発音します。こちらの文字はその数程度の空気を出しながら発音しますが、 日本人や英語のネイティブの耳にこちらは問題ないですけれども、この両方の字たちは 85% の時は PTKCH らしく聞かれて 15% の場合は VBGJ に聞かれます。難しくて迷われてしまう発音です。しかも書く時はこっちが正しいけど、 発音する時はこっちが正しい単語も少ないんです。そうなので初心者ならこっちもこのように発音しても問題ないと思います。絶対に忘れてならないことは外国語を学ぶ初心者が発音にあまり縛られてしまうと前に進まず開けてしまって言語を学ぶこと自体ができません。